給食はしっかり食べさせたいですよねでも食べる時間って20分ぐらいしかないんですですからこんな風に配膳図を書いておいて手早く準備ができるようにしますこれならどんどん置いていけば配り忘れや配り間違いもありません少しでも早くいただきますができます食べる量は個人差が大きいので苦手なもの食べたことないものはほんの一口にします 食べられたら、おかわりをしていくというふうにして、ごちそうさまの時に食器がどれもきれいに空いている。これを目指しています。野菜を減らしたお子さんが多いようです。でも食べてみたら食べられそうということで、ほんの一口ずつおかわりをしたり。好きな子がたくさんおかわりしてくれたりして、全部はきました。 ひじきは結構人気があったみたいで減らした人が少なかったですこれも綺麗に全部空きましたお魚が苦手という子が多くてこんなに減らしています右側はそのお魚の煮汁のついたご飯を作っています味付けが美味しかったようでついでにお魚もおかわりして全部空きました 白ご飯が欲しいという子もいますので、白ご飯は白 ご, はご飯で残しています。これもきれいに食べ切りました。ご飯はこんな風に水をかけて片付けをします。最後にお椀、お皿、ピカピカタイムというのを取って、ごちそうさまの時には全員がこんな状態になっています。